どうも込みですさて本日はこちら関西クラクラクラブのホームからお届けしていきたいというふうに思っております。で、えー、今日はですね、あのー、まぁ、あ、ちょっと配置に合わせた攻め方の話をできればなと思っているんですけども、あのー、まあま あ, あと見てもらった方が早いと思うんでね、先に、えー、と見てもらうと、こんなような配置ってあの皆さんたまに出くわしませんかね。あのー、まあ、これ結構極端な例なんですけど、 えっ、ー、と、四角くね、こう配置があったとして、中学にこうあったとこんな感じかなえ、まあざっくりざっくりね。あの、こことか、こことか、この位置、この丸階段この位置にタウンホールがある配置。こういう配置よく見かけませんかねまぁ、よくでもね、た分たまに見かけませんかねで、えっと、まあ一般的に僕多いと思ってるのは、あの、こういう配置だと思うんですよね。 こういうところにタウンホールがあるやつ。このね、隅っこにあるやつが、まあ割と多いかなと思うんですけども、これはね、あのー、一番多分パターンは多くて、ドラゴンで攻める場合に、僕は攻めやすいタイプだと思ってるんですね。どっちかっていうと。で、次に、えっと、まあよくこれもあるのが、この真ん中ここ。これ回廊系ですよね。中心配置はね、まあマルチ配置なんていうふうに呼んだりもしますけど、まあ嫌ですね。<笑>僕は大嫌い。 めっちゃ大っ嫌いです、ね。はい。で、まあ、それはそれでまたね、別の取り方を、あのー、過去に解説してるんで、そっち見ていただければと思うんですけど、今日話すのは、ここですね、ここ。えっと、わかりにくいな。<笑>まあまあ、えっと、だからこういうとこにあるんですね。こういうとこに、こういうとこにある、ね。こういうとこにタウンホールがある配置をどういうふうにドラゴンに取っていくかっていうね、話をしていただきます。で、 ええー、とー、まずはね、アタックを見てもらった方が、まあこれもわかりやすいと思うんで、まあ先に見てもらいながら話をすると、これね、よくやりがちな方法っていうのが突撃観でこっちからね、行っちゃいたくなることありません僕はね、結構あったんですよね。あのドラゴンをこの面に出して、突撃にいけーみたいな感じで、このね、対角線上みたいなとこにぶちかましていくみたいな。 で、大抵、途中でトームが切れて落ちるか、ないしは、トルネにつかまってジエンドになるか、どっちかなんですよね。で、まあ、散々パラね、あのー、涙を流したわけなんですけども、まあ、当たり前っちゃ当たり前かもしれないですね。こう攻めるのがね、やっぱセオリーだなーって思うし、やる、好うすべきですよね。 あの、今、えっ、ー、と、エースさん、これ、えー、タウンホールに対して、なんていうのかな、反対側ではなくて、横の向きからこう攻めていくっていうか、こういう風うに、えー、突撃艦をアプローチさせていくっていう感じですね。で、えー、突撃艦の中にスパーガー号を入れてあるので、そいつにクローンかけて、インビシかけて、レイジかけて、ガーンとこの辺を、まあ、いわゆるハーニーってやつですね。でこれでタウンホールの周りにある、うんと、火力がね、高い宝石とか、クランジョーとか、この辺を潰していくって で残ったドラゴン部隊はこっち側にまっすぐ進んでいくように仕向けています。まあ、何体かね、あの、タウンホール側にこっちに、えー、行ってしまったやつもいますけども、基本はま、えー、っすぐ進めていって、えー、タウンホール側に寄り道させないように、このカットを、えー、バカゴでやっていく。ね。これがね、やっぱり、えー、今みたい な,、ま、な場所にタウンホールがある場合の一本的な取り方なのかなっなんで、ドラゴン出す位置もちょっと注意が必要で、 ここからね、出して今いたと思うんですけども、ちょっとね、こっち側に寄せるべきですね。あの、あんまり、えー、今回のケース、タウンホールがここにあるじゃないですか、この内側にね。なんで、6時側に出しすぎちゃうと、ドラゴンがよ6時側にこう行っちゃうわけですよ。じゃなくって、より少しね、あの、反対側っていうのかな、タウンホールと逆サイド側にこう出していって、で、その手前部分をこう花火で削ってあげれば、出したドラゴンは基本面で進んでいくから、こういう風に、 なりやすいで、すよねで、えー、そのまま反対側まで突き抜けさせるという感じですね。で、まぁ、あ、ちこ戻っていって、残った方を壊してくれるみたいな、そんなパターンを意識していくのがいいのかなっていう。で、えー、っとちょっとですね、もう一回この配置の特徴だけ見てほしいんですけども、こういう配置を相手にする場合、えー、よく見なきゃいけないポイントっていうのが、特にドラゴンをする場合ですね。今回はドラゴンで攻める場合っていうことを考えて話しますけども、フランジョの位置ですね。 これがもしも、こっちにあった場合は、ちょっと考えた方がいいかもしれないです。あのー、ここのタウンホールのケアっていうのを、まあ、花火とかね、突撃感でやってもいいんですけど、ヒーローを生かしちゃうのも手ですね、人のこと。生かしちゃってタウンホールをヒーローで取っていきながら、ボマーとかに兵器を切り替えて、ドラゴンパートにボマーを混ぜていくよって。てこの援軍を呼び出さないようにしちゃうっていうパターンっていうのが、 あのー、割と、まあ、個人的にはいいのかなと思います。今回のケースはえクランジョンはここに、ね、あったのでエさんヒーローこっちあ歩かせて、まあ、クランジョンからラバーハンドとかアイスウォとか陸系に反応する援軍を呼び出さないような形をとってましたがこれがやっぱり基本形かなって思います。なるべく、えー、クランジョンの反対側に、えー、バーバリアンキングアーチャークイを歩かせるクランジョンはドラゴンを出して追っていくっていうね。 で、ここで花火を使いましたけども、花火使うのがね、やっぱり、あの、こういうタイプの配置をドラゴンで取るには、割と楽かなっていう気がします。選べるんであればですけどね。うん、ただ、個人的に欲を言うと、落とす位置をね、ここにした方が良かったかもしれない。こっち側、こっち側から行って。なんでかっていうと、頭付きの上にあの突撃艦を落としちゃって、そこの上でインビジブルちゃったもんだから、 宝石機がインビジ状態になっちゃって、あの逆に投石器が無敵状態になっちゃったんでね、誰も投石を殴れないみたいな感じになって、でその投石が後ろから来るドラゴンガンガン撃ってたんで<笑>、あの突撃機の中にスパビズ入れてインビジ撃つっていうパターンの場合は、え落とす真下に投石器とか、まあ、できればマルチインフェルノとかシングルインフェルノもない方が、なるべくならいいですね。ヒーローとかも行ってほしくはないんですけど、ヒーローの場合動けばね、多少ターゲットが入ったりするんで トーの上あのー、まあ上っていうのが一番良くないなってい う, うで、えっ、ー、と、まあ、そこを意識しながら残ったさっきも見ていこうと思うでも、えーと、もう一本ですね、エースさんが取ってきてくれるのを見ていきます。これもね、ま、あ綺麗にいってますね。これほぼ初見なんですけどね。うーん、うまいなーって感じですね。今回、この黒壺がみんな陸になってるんで、これはもうドラゴンですよね。で、タンコールも、えー、このなんていうかな、異様、若干十字側 にあるのでバーバリアンキングとアーチャークイーンっていうのは、えこちら側のねえ、サイドを歩かしていくっていう、ね。ライドラを使ってますね。ちょっとこれ贅沢だったかな。ベビドラにバルーンとかでも良かったような気はしなくもないけど。で、さっき言ったように、あの、ここにね、やっぱ出すんですよ。これやっぱうまいですよね。ここ s ん出し方が。こっち側にドラゴンはあんまりね、置かないんですね。 なるべくドラゴンはこっちこっちにこう行ってくれっていう、この部分を超えてほしくないんですね。で、突撃艦の中に、はい、これスパガゴ、レイジ、クローン、いわゆる花火ですね。こいつでターンホール落としながら、この周辺を削っていく、こういうふうに。変形しますね。こうすることによってドラゴンたちが寄り道せずに、きっちりと、はい、この6時方面に向かって流れていくわけですね。イーグル方に、このドラゴンの集まり方ですよ。本当にいいですよね。 で、さらに外周部分はババキンとアーチャークイーンがいるので、ドラゴンとしては壁の中をなるべくなるべく出ないように、ドラゴンライダーが1体ちょっと外周回っちゃっていますけどもえ、中心部分にドラゴンライダー2体、プラスドラゴン1体、グランドウォーデン な, んなら序盤出したらアイドラまでいるという形で、こいつらで、えー、壁の中を押し切っていくという感じですね。 ねですよね。あの、ロイヤルチャンピオンに、あの、ラッシー君がいないんだけども、全然そんな、うん、デメリット、デメリットとかディスアンドバンテージかな。お意識させ、気にさせないぐらいの圧倒的な全開になってますね。陸のクロスボート、ね、ずっと、パパキンカーが残っているけども、まあ、ソラーのね、ユニットであるえ、ドラゴンライダーだったり、グランドオーデンがいるし、なんなら、あの、アーチャクイーンも黒く残しちゃってるので、これはもう圧倒的ですね。はい。てな具合で、えっ、ー、と、今回のケースも、 ここをエスパークゴで削るから、この部分からドラゴンを出すと。ドラゴンを出していってこういうまあ、イメージですね。こういう形で、こう面で進めていきながら、キングとクイーンで外周をしっかりとアットしていくっていう感じ。こんな感じ。という感じですね。ドラゴンはこういうふうに、ね。この形がやっぱり意識できてくる。 結構ですねこういう、えっ、ー、と、カドックにタウンホールがないような範囲、はい、に対してはアプローチがしやすくなるかなというふうに。で、えっ、ー、と、ちょっとですね、僕のレジェンドで、ね、いくつか見てもらいたいのがあったんで、うんっと、ま、あ失敗例から見てほしいかな、まずは。これね、さっきのパターンですよね。で、さっきのパターンなんですけども、あのね、ハ格を使って、さっきの、うん エースさんと同じようにやってるんで、すけど取れないんですねででなんで取れないかっていうのはちょっと、まあ、動画流しながら説明します。で、えー、やってることはエースさんとほぼほぼ変わんないんですよ。あの、タンホール、クランジョーが、この何ていうの、えー、タンホールと反対側に今回あったんで、キングクイーンはタンホール側にこう歩かしていくようなルートをね、こう作ってね、ねこういう風に歩かせていって、 で、ここから壁の中に入れてこうっていう感じですね。で、突撃艦にが、えー、スーパーガーゴールでここを削っていきます。で、ドラゴン達はこの面から出していきながら、えー、こっち側にこうね、進めていくという感じを取ってるんですけども。ドラゴン。ダメなんですよね。これが本当にね、全くダメ。<笑> ダメだろうなって気はしましたよ、ちょっとね。なんでかっていうと、主力となるあの防衛が、割とね、このタンホールの反対側にこう固まってるんですね。で、今回この、スーパーガーオイルにクローンレイジバー・インビジやる、まあ、花火を使った場合って、呪文の枠をね、全部ここに費やすんですよ。で、全部費やしたにもかかわらず、壊したのが、これクラン城と、なんか相手のこの金庫とか、あの、ま、あインフェルの1、2本みたいな感じですよね。 あの、ま、クロスボウか、陸のクロスボウとかね。ほとんどね、これだけのユニットを使ったに、ではアドバンテージがないんですね。で、おまけにこの、対空爆弾っていうのは赤い爆弾を大量に吸い込んだところに、マルチインフェルノからのダメージ食らっちゃって、赤カゴが序盤のインビジが取れた瞬間に、パパパパパッと消えちゃったわけですよね。でそうなると、やっぱ残るのはこれですよ。この辺。マルチ、えっ、ー、と、インフェルノタワー、イーグル砲、透析機。こいつらがもう丸々残っちゃったんですね。 で、えっ、ー、と、残しちゃったがために、もう、えっ、ー、と、アーチャークイーンと、まあ、ロイちゃんいますけど、もうどうしようもないですよね、こうなっちゃうと。<笑>ああ、このね、ロケットバルーンはもう焼けクソですね。透析器潰してやるみたいな感じで、もうやけクソで打ちました。<笑>あの、ほんときっちりやるんだったらね、あの、こっちの施設を削ったり、この辺のテスラを削って、パーセンテージをちゃんと稼ぐべきだったんだけども、まあ、今回ね、 と7分の5前回かな、取れてたの最後1本欲しくて、やけになっちゃいました。大<笑>人げないというかね、はいいう感じなんですもうあの火力がね、こういうふうに分散されちゃっているような場合、サンコル周りに高火力がないですよっていう場合には、あの無理にここにね突撃艦のそのバカゴ花火みたいな強力なものを打つんじゃなくて、えっ、ー、と本当にそれこそ、えー、バルーンとドラゴンライダーとか、あなんならクランじゃないんだから、 スーパーがえー、とスー パ, ー ス, ーパースニークゴブリンか。スニーカンで当ててもいいし、もうそれすら持たないですよね。いつのこ と,、えー、と、ここの壁からウォールバスターを突っ込ましていって、タウンホールに向かわせながら、後ろからキングクイーンで押していくとか、そんなパターンでもいいと思うんですよね。そんなような感じで、えっ、ー、とまあ、戦術を選べるんであれば、あのー、必ずしもバカ子に頼らない方がいいペースもあることですね。こういう場合、全然このタウンホールなんて、ね、ここにクイーンとかキングいるわけでもないし、相手のね。 あの、ヒーローだけでも処理できちゃうんだから。これはちょっと無駄したかな。うん。やるんだったらババキンとクイーンでタウンホールを追って、えーと、突撃艦はこの辺から、こう当てていってね、この中心部分の、ええー、まあ、この辺とか、こういう、こういうところかな。に落として、で、えー、中心部分全部スパガコで処理するとか、ね。いうふうな、危険を聞かせるべきでしたね。まぁ、あ、ちょっと、星一しちゃくねーとか思って、ちょっと日よりましたね。あの、 突撃感を当てるなんていうね、愚かな真似をしましたけども、まあ、皆さん同じ手を踏まないようにね、こういう風な、えー、火力がタンポル周りにない配置に対しては、えー、しっかりとですね、呪、え、文、ー、だったり、えー、ユニットコストを節約しながら取っていく方が、前回までは伸びますよというところをね、気をつけてで、えっ、ー、とー、もう一本は、まう、あ、まくいったものを見てもらうかなと思います。もこんな感じですね。 えっ、ー、と、やっぱり同じように、えタ、ー、ンホールがこういうね、えっ、ー、と、角っこにないような。なんだけども、やっぱ、えー、この中心部分にインフェルノが2本あったり、突撃機もこれ、えー、スパカゴで狙えるゾーンですよね。こういう配置に対しては、やっぱり、えー、さっき言ったですね、えっ、ー、と、突撃機関のスパカゴで、タンホール周りをオリオリと削っていくようなパターンっていうのが、あますね。多分ね、だだけどこの辺とか、この、 マルシンフェルノの脇とかにトルネードがあった場合、タウンフォールの逆側のこの部分からゴーって攻めちゃうと失敗しちゃうし、なんなら、えっ、ー、と、こっちからこうね、今、ヤシシカとから攻めるとドラゴンたちがこう割れちゃったりするんですね、こういう風うに。割れちゃったりして、えー、トー危機にみんなこう打たれてやられちゃうとかいうことになるぐらいであれば、ドラゴンたちが固まって動けるようにね、こういう風うに面で出してあって、突撃艦でここを削る、で、ドラゴンたちはこっちに誘導するみたいなね。 で、クランジョンはここにあるので、えー、キングクイーンはこう逆側に動かすみたいな、こんな感じのルート、ね、ドラゴンたちもちゃんとねほらこれスパカホンがいるおかげでさ、えっ、ー、と中心部分にこう向かっていくじゃないですか。まあ、最悪の援軍が出てきたよね、この若いやつ。<笑>これね、あのレジェンド環境だと今、います スイダーを使ったエッカスパビズなんかがね、流行っているので、上位陣では。あまりこういう骨粒が出てこないから、気にせずいつも、なんだっけ、ポリズムか。つまないんですよね。高級に来られちゃうと、ワワワワって感じですよね。ドラゴン、が一気にやられましたね。まあただ、あのー、ちょっと余談になりますけども、主体からは外れるけど、あのー、ロイヤルチャンピオン出すときに、えっと、アーチャークイーンがこう最後に届かないところの施設を壊すとか、こういう一層壁の内側とか。 ここういういところロイちゃんをこっちから当てて外周を歩かせるなんてことをしちゃうと、最後この、ね、壁の内側が残った瞬間にアチャクイがもう死んじゃうんで、の内側をしっかりロイちゃんで崩すことができさえすれば、あとは外周にこうねクイーンが流れている場合、もうそのクイーンで最後、またたユニコーンついてますよね、ユニコーンクイーンで、えー、と時間は1分ぐらいこういう攻め方だって黙余るから、じっくりじっくりねやって突破することできちゃう。 なので、あのー、まあ、ユニットは今回ね、あの防衛軍のところでだいぶ削られてやられちゃいましたけども、トイヤチャンピオンで壁の内側の残ったところ、特にト付きクロスボウですね、この辺が処理できたので、まあ、最後まで前開まで乗ります、ね。どうでしょうか、あのこういう配、ね、置と出会った時にあのー、なんだ、条件反射でターンホールの反対側、こっち側からゴーンって詰めるのはね、あのあまりドラゴンを使う上では効率的ではありませんので、やめた方がいいと思います。あのー、普通にこう どちらかのサイドからこう、えー、攻めていく。こ<笑>んな風に。どっちかからですね。やるパターンで、クランジを見ながら、キング・クイーンの出す位置を決める。という形を取った方が、まあ、中身に別にスーパーガーゴまル、スーパーガーゴルか入ってないパターンでも別にそんな大きく変わらないと思います。あの考え方としては横から攻めるというところを意識してもらうと、より前回まで伸びる可能性が高くなるかなというふうに思いますので、ぜひ、えー、よろしければね、ご参考にしてもらたら幸 い, いです。 はい。というところでですね、本日は、えー、タウンホールが、えー、角にない配置のドラゴンでの取り方というところに関してお話をさせていただきました。えー、ご参考になりましたでしょうかねどうかな結構ドラゴンを使う人いると思うので、あのー、お役に立てれば嬉しいんですけどね。まあ、こんな形で私のチャンネル、あのー、クラン対戦の解説系の動画中心にやっております。今回タウンホール14でしたけども、えー、12、13も広くやっておりますので、えー、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてまた今後もご視聴どうぞよろしく